八国ロスと申しますえ私たちはあの今紹介を受けたとおりあの志村けんさんで有名な東京都東村山市からやってまいりました、えー、また私たちのチームもですね今年4月結成しまして、えー、9月に、えー、地元で東村山でプレーお披露目をしてで本日この「肌の良さ恋で」で、えー、お披露目をさせていただきますでこ の, あのこれから踊ります「夢に向かってデビュー曲」ですが えー、こちらの中にあの東村山運動が入っておりますそこの中でですね子供たちが、えー、東村山運動をあの歌っておりますのでできましたらまあそこでお手拍子いただけると助かりますじゃあそれでは始まさせていただきます八国メロスですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはまい構え夢に向かって走る無双と書いて メロスさあ踊り子たちメロスのように走り出し前をどれ関東発州武蔵の国東村山。 八国山に響き渡る鳴子の音我ら八国メロス夢に向かって走り出すそリュア ー, あー ほら you <laughs> いありうございますお手拍子ありがとうございました。あ つ思いを引き夢にもかって勝て抜よ。<音楽> ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいありがとうございました。八国メロスでした。東京都東村山市から参加の八国メロスさんでした。ありがとうございました。